こんんなもじゃ、はあ、簡単にゃうまくはいかね、はあ、やっぱりこたつは最高ですねやめていいですかダ メ, ダメ そ「なとき」